陸上ニューヒロインのドルーリーが外二29日に地元晴れの国岡山駅伝出場。1月15日の全国都道府県大港女子駅伝で驚異の17人抜きアヌく関心記録を披露したドルーリーシュエリ、シエリ、岡山津山鶴山中3年が29日の晴れの国岡山駅伝に出場することが28日分かった。 ドルーリーは、激走を見せた15日と同じ、3キロ区間の3区を走る。晴れの、国、岡山駅伝は10年に全国都道府県対抗女子駅伝、全日本実業団対抗女子駅伝、全国高校女子駅伝の3つの大会で岡山のチームが優勝したことを記念して始まった、大会。中学、高校。 大学、社会人の男女混成で、休区間4295キロでタスキをつなぐ。午前11時号砲。レースは、岡山県内の旭川百軒川ランニングコースで行われる。コメント。騒がれて、かわいそう。そっとしておいてほしい、と言いながら、記事を見て注目し、興味津々なやから。きっと岡山駅伝の結果にも、 すごい関心寄せているんだろうな。スーパースターとか言ってすごい活躍を期待してるんだろうな。マスコミはヒロインで祭り上げたいのだろうけど中高生の選手は特に騒がずに見守ってほしいわ。ストレスでしかないと思う。そのような大きな駅伝が開催されて12年も経つのに全く認識なかったわ。スーパースターが出てくると一気にメジャーになるね。 マスコミは競って取材構成などせずに、試合や練習の妨げにならないようにそっと見守ってくれ。もう芸能事務所が動いているのでは、取材も増えるだろうし、どこかに入っておくのもいいかも。騒ぎすぎ。マスゴミの皆さん騒ぎすぎです。